まだ、おしまいじゃないからね。余裕だね。結構。<笑>あ、店、余裕じゃん。<笑>もう、そろそろ、いっぱいいっぱいになってもらわないと。バ、はい、キさんもね。はい。では。接待、踊らせていただきます。健康一滴、しん。 SPACE! <laughs>、hey! ありがとうございました